ているのか《貴様の神王にあるその怒りを覚えがないのならそういうことだよ》《オープンユアマジックタイム》《逃がすか!イク》逃がすか <are> まだたて単位はマジかいわかった。フ いいよ足りなかたったな。 カいクイズマて負けは黙れは力を見誤る と,、ね、と, とるこんなものじゃないんだマン・全力マジックカフット・タウトマイが炎 だとかはていいよそこじゃいいんだよ。 こ, いつこれが物を通すという<笑>バカに口せ<笑><笑><笑>る